はいおはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと車内からオープニング、携帯で撮っておりますんで、普段とね、ちょっと画質が違うんですが、普段は事前に撮影を伺う際はもちろんご連絡を入れてるんだけど、いや、今ね、ちょっとこう、撮影に行こうと思って出て、今日ね、全然決まってなかったんですよ。決まってなくて。 何食べたいかなって改めて考えた時に家系ラーメンが食べたいなとでしかも新しいところじゃなくて今まで行ったところあのラーメンがもう一度食いたいと思って神奈川のね自宅から本日はつくば訪れておりますで僕の動画でもね食べた家系ラーメンつくばにある家系ラーメンといえばもちろん熊田屋さんでございます 今日の撮影はねちょっとお盆ギリギリの期間なのでさっきもねちょっと1時前ぐらいにお店通った時にはもうめちゃくちゃ混んだんですよなのでご迷惑にならないようにねそこから1時間時間を空けましてただいま時刻14時でございますそれでもまあちょっと混んでるとは思いますし突撃っていう形なので、まあ、いつものようにねとんでもない量とかではなくて、まあ、ちょっとね楽しめるご迷惑にならない範疇で食べていこうと思います それでは営業も、ね、14時45分までなので早速ねお店の方に向かってラーメン食べていこうと思います。ということでですね熊谷さんに着きましたというかすいませんあのー、もうですね食べ終わっておりますさすがにねちょっとお盆中とてこともあってお店もねかなりお客さんにぎわっていて忙しそうでしたので今回はですね 黙食動画とししてて撮らさせていたただきましたで本日ね頂 い, いたのはチャーシュー麺これに海苔とほうれん草をダブルでトッピングした後に味ネギ丼とねご飯とセットで注文させていただきましたいつもと違ってね正面からの定点映像、えー、32歳手前のおじさんがね一心不乱に<笑>。 美味しくね、チャーシュー麺を食べてる映像になってしまっているんですが、えー、あらかじめね、ご了承いただきまして今回の動画見ていただければと思いますそれではね、実食シーンへどうぞ、はいはい、ありがとうございます うん。 三 が, が, が少なめです。以上です 拜拜